すいません、失礼しました私は地元こちらの東村山で活動しておりますでメンバーは小学生とその保護者が中心となって活動しておりますでこれから演舞する曲ですがチーム初のオリジナル曲「アンチューダンでちっとんべえな」という曲になりますでこちらはですね東村山音頭たまごた、歌また東村 山, 山の方言だとかまた昨年お亡くなりになりました 志村けずさんの、えー、振りも混ぜて、えー、おりますのでぜひ、えー、手拍子よろしくお願いしますで今年は、えー、緊急事態宣言が発令、えー、されておりまして、えー、この本番を迎えるまでちょっと4回の練習しかできませんでしたが、えー、コロナに負けず、えー、私たち、えー、元気よく、えー、演護させていただきますでまた、えー、この日のためにですねし、えー、しました、えー、マスク、 テラポリシナルマスクなんですけどもあのけやひらっがついたりですねえうちのチームの名前が入ってるマスクをですね本日新調しましたのでこちらをつけて、えー、演舞をさせていただきますそれとですね、えー、最後になりますけども、えー、本日ですねあのー、今日この演武でですねデビューするあのー、メンバーがおりまして池崎君、小学1年生です、はいはい、本日デビューをお願いいたしますどうぞよろしくお願いいたします それではですね、えー、ここで mc を交代させていただきます。それでは、の子気をつけ。